あともあのいろいろ陸前高田とかねいろいろ回ってみました実際にこう波の音が聞こえたり香りはするんだけどもなんか変だなっていう景色がね思いましてふと見るとそうか波をね夜あの堤防って言ったりいい、ね、名前が違ったらごめんなさいがあったりとかでねそういう対策もしながらとはもちろんあるんですけどもやっぱりこうどんどんねよさこいでまた元気に なれる機会ができたらと思 い, いして私もたくさん踊ってまいりましたそんな中でねうさこいの中でまたお友達ができまして筑西、えー、道の駅さんでは初めてなんですけども私真壁桜の会のまりちゃん代表ともすっかりお友達になりまして今日はなんと一緒にまりちゃんが踊ってくれるってことなんですよじゃあ真理ちゃん呼んじゃいますねま マギちゃん終わってました。可愛 い, いピンクのハッピー<笑>はい。ありがとうございます。今日はね。私が一人だってことで、マギちゃん踊りに来てくれたの、すごい嬉しいです。お姉ちゃんっていう私慕っております。なんてたね。で<笑>姉ちゃん<笑>はい、そんなわけで八坂来田行きたいと思います。 エミちゃんくぞ、はいよ宮坂来たカブ ありがとうございました。どうでしょう？これが総合通りです、えー、皆さんお気づきですか？今の